でそっからいる引きこもって超勉強するようになってめちゃくちゃになったのが私デビです。そう宗教とか人類史とかで暴力とパワハラを受けて社会から嫌われて人で亡くなって た時に生まれたのが私そうは改めまして、皆さんプリベートデビューです。お久しぶり。秒でね。3日に1回ぐらいとか。すごく早いテンポで動画を出していたんだけど、急にデビューの動画を出さなくなったり。 あー員中の小道に出てこなくなったり、今、まあ、体調が悪かったりしたんだけども、まあ、えっ、ー、と、うーん、皆さん、えっと、ごめんなさい、えー、ちょっとね、あの1万人ありがとう動画を作るにあたってね、まあ、パート1という形で、パート2という形で、まあ、リリースした、しようとしてるのじゃん。で、えー。 ートに関してはもうす で, に出しているで、えー、今回ね改めて僕がどういう人間なのかということを皆さんにね、えー、説明したかったり自己紹介したかったり。<音楽> えー、で、まあ、ある程度チャンネル登録もね、1万5000を超えたりとか、みんなが、あチャンネル登録1万5000とかね、1000を超えるっていうのは、この YouTube の活動してる人たちの中で言うと、このトップのこう数パーセント、ね、すごく上位の高い方らしいよね。うん。で、ってことは、まあ、1万5000やるから、まあ、何らかの価値っていうものを、みんなは、僕の、 動画からあー感じているからまあ今回ねこれぐらい数字が上がったわけじゃん。でねまあ最初はさ僕はただのリアクション動画の人だったわけじゃん。ね。でもなんかどんどん違ってきたんだよ。うんどんどん違ってきた。他のリアクション動画を僕見てみたのね。 他にも同じ曲をたくさんリアクション動画ねう o とかしてる人いるからいっぱいね見たんだよでその人たちとあ僕は、まあ、見た目も服目手だねえ全、ー、然違うわけなんだよねそのわけをあ一度、えー、ねなんで僕の動画っていうのはこうみんなに面白かったりね、えー、いいねと思われて いただけるのかあ説明というかね自分なりに考えてみたんだよねここ数日僕ってなんだろうって僕の価値ってなんだろうって、うん<音楽>ま、きっかけとしてはね、まあ、自分が精神障害者になってしまってでもともと 実はね告白すると X ジェンダーです性別はまあ X ジェンダーってね何かというとねみんな知らない人もいるかもしれないからああ僕は体は男性として生まれましたただし男らしくもなりたくないし女らしくもなりたくないね別にスカート履いたりとかしないから どっちにもななりたくないのねでも同じような要素を持ってるんで例えばこうあ普通にこ男の友達とかといる時は男だったりするけどこう女の子とつけてる時に何か男の人と一緒にいる気がしないって言われたことがあったりもするのしたのね。で、えー、そういう僕を気持ち悪いと思った親が 暴力を振ったりねこの男性的にさせようとしたりねうん、まあ、ユダヤの教育の仕方を教えたりすることでどんどんどんどんこうあ暴力と、えー、プレッシャーと孤独とそう孤独もあるんだよ僕はね学校ではいろんなイベントがあるでしょ入学式とかあ、ね、親が、まあ、日本だったらねあの授業をこう親が見に来る見学する会とかね で他にはあ運動会とかねで卒業式とかあるでしょ僕一回も親に来てもらったことがないんだよね、えー、話は戻るよ、えー、時系列が戻ります今の時代になって僕は鬱になって精神障害になってでまあカウセリングとかいろいろ受けたのねでまあその時言われたのはまあ過去の自分とか ね子供の子の自分ができなかったことをしたりね自分が本当にやりたいと思ったことをねしようねって言われてで僕はこうじゃあまあ絵を描いたりとかし始めたんだけどあんまりうまくいかなくてさで YouTube を始めたのね。で YouTube を見ていって。 行って思ったのは、あの youtube っていう。もうサービスに対して魅力を感じるんだけど、僕が見たいなって思うものはなかったので、ね、あんまりうん。ごめんね。生意気なこと言って、あのー、マニアックだったり、ダウナー系の人だから、あの基本的に僕はオタクなので昔からね。あのー、流行ってるものとかブームとかそういうものの方がえー。ポップアップ。 思ったのは僕は僕小さい頃からねコミュニティが嫌いだったのねま あ, あ学校とか会社とかたくさんの人たち集まってバーベキューとか飲み会するみたいなのが大嫌いな人間なのねそれはなぜかというとね人が多ければ大きく多ければ多いほどえー みんなとコミュニケーションするのが難しいから浅いレベルの話にやったりくだらない話とか下品な話とかばっかりになったりすることがあるから特に飲み会とかねまあそういう人間なのでじゃあ僕の敵って何だろうブームではないじゃあ大衆大衆なのねうん言語学者なのねうんうん言語学の歴史とかそういうのを学んでた人なのね で、えー、言葉っていうのはね、えー、進化したりね変わっていったりするんだよね一つ例に挙げるとね例えば「えー、先輩」とかね「いやいやいや待ってそれもともと変態」っていう言葉を含めて「変態」はイコール日本の、えー、アダルトなアニメっていう言葉として使われているけれどももともと違うあの褒め言葉でね変わった人っていう意味で「変態」っていう時もある このすっごくこうメカニックな話が好きな人がいたとして「いやいいんだ君は本当もう変態だね」みたいなねフランクな会話の中で。っていうことでね言葉っていうのはね大衆たくさんの人たちによって変えられていくのよじゃあ僕はそういうこの大衆っていうものが嫌いでこの時間が流れていくことで 言葉が大衆によって意味を変えられてしまうっていうことが非常に昔から大嫌いなのですそういうまあでもねそうすることで人々の理解をね早めやすくするっていうこともあるよメリットとして例えば えー、僕は X ジェンダーですって言ってますけど僕は、えー、もうあのねパート1でねいろんな僕の人生の話とか僕がどういう人間かとか今僕はどういう考えをしてるかとか X ジェンダーですとか話をしてるけどもあの俺もともと秘密主義だからそういう自分の話をすること大嫌いなのね。 こういう話は僕の親も友達も知らないけどなぜかロシアの人の1万人ぐらいの人が僕のそういうことを知っている不思議だねハハハだから置いといて僕はそうやってカテゴライズされるのが嫌いなのだから X ジェンダーとかね LGBT とかの言葉についてね えー、コミュニティでね、えー、ななんかそれについてデビュー話してくれないっていうことを聞かれたんだけどもちろんそれについても非常に僕は詳しいからあお話は全然できるんだけれどもあただ一つね答えを言うならば僕の敵は大衆であったり、えー、そういうねカテゴライズすることが嫌いだったりするのよね。 性別は、うん、LGBT っていう言葉でねこの4種類、えー、レーズ、ゲイ、バイセクシャルと、えー、トランスジェンダーっていうことでね4種類、えー、あるように言われてるけど本当は100以上あるのね<笑> だ, だってそうじゃん僕 X ジェンダーでしょ LGBTX は入ってない X が入ってないでしょだから性別っていうのは実はもっとめちゃくちゃ多いの もシシチュエーションによって変わるるがあるの昼の時と夜の時ともみたいなねちょっとあんまりアドルトと話はしない子がいい子供も見てるからね僕の動画で僕はそういったものは液体のようなものだと思ってるで僕はそういう、あのーまあ、カテゴライズがされるのは嫌いだったり体臭をできたと思ってたり で、エクスジェンダーっていうこともあるから、えー、僕の動画とかコミュニティとかでね、あよく言ってるのは、こう、ね、物事を多面的に見ようとかね、えー、僕が男性とかね、女性とかね、年齢はとか、どうでもいいじゃない。そういう。 男とか女とか年齢とか人種とかそういうものがあったりするとフィルターができちゃうのね誰かとコミュニケーションする時に僕それもったいないと思っちゃうのねフィルターをゼロにして心と心でつながりたいそういう場所を作りたいと思ってもらうが僕らのね僕の人生のバックボーンからすると例えばすごく才能がある天才の子なのに年齢が低いからっていうことで相手にされなかったらもったいないじゃん ものすごくいいアイディア持ってるのに新人だったりとかねでもそういうことって人生であるでしょでもう一個のケース、えー、僕はどういう人間かっていうと、えー、僕は X ジェンダーだからあ例えば女性に対してね男性とは違う接し方をするの普通にあのー、ねその女性と 仲良くしてやるぜとか全く関係なく人人の人間として接してて接るでも男の人ってさ、ね、あのたくさんの女の人と関係持ちたいとか思ったりするじゃんそういうの大嫌いなのねあのこ僕の動画を見てる、ね、子供たちでねもうね本当はみんな大好きのね絵、えー、とか描いてくれてありがとう ね, あのねもし男の人がいたらね女の人もそうだよ、ね。子供から大人になる段階でさ 今までで楽しくゲームとかおもちゃのの話ができてたのにね、文化とかね勉強とか話できたのに急に何人の女と付き合ったかとかねそういう自慢をするばっかりの話をするようになる時があったのね男の友達たちが。俺からしたらもうそんなね愛だの恋だのねもう大嫌いなの。 世の中からね性別なななんんてなくなってててくっっっしまえって思ってるんだよね僕はねそういうねちょっと変な考え方を持ってるのねで変な、えー、バックボーンがあるのね人生ので、えー、もっと最初にの最初の話に戻るよ僕の動画の魅力って何だろうっていう話ねうん僕はいろいろあって YouTube の活動をね、あのー 始めた時にままあでリアクションの動画撮ってみたらまあみんなからねすごく喜んでくれてチャンネル登録とかたくさんの応援のコメントとかくれるようになってで改めてリアクション動画って何だろうと思った他の人との動画をと見比べた時に自分のリアクション動画って他のリアクション動画と違ったのね。 なんか人生についての話とかそういうなんか哲学的な話とかねそういう話をしだしてたのまあまあまあまあそれはみんなしね僕の動画を見たことある人は知ってると思うけどでねえー、僕 YouTube っていうものをねサービスは大好きだけど好きなものがなかったっていう話をしたじゃない で僕は本当は絵を描きたかったでもこう手が震えたりいろいろあってねあの絵を描くってことが昔よりも辛くなったからじゃあそれを写真とかね動画にすることで、えー、YouTube に自分のポートフォリオをね作ろうと思ってたんだよそう YouTube っていうものを自分のアートを作る場所にしたいそしてそれのプラットフォームになりたかったのね えー、僕みたいに精神障害を持ってる人たちを集めて、えー、アート集団を作りたいにはねだって僕みたい僕たちみたいなこう家庭の問題とか実際にうつになったことがある人とかねあのー、ならないとわからないじゃない甘えてるとかさそういう自分にね っっててててるるるんんんだだとかねカッコつけ言言われるじゃんに言われれじゃに僕 YouTube のコメントでねロシアの人にね「いやこいつは自分が鬱だっていうことを楽しんでるんだ」ってねあの悪口のつもりでコメント書いたんだろうけどね僕ねこれねいいなと思ったんだよね「鬱を楽しむ」ってああそれそれありだなと思って。 もともと自分のポートフォリオを作りたかったから、自分のその人生のね、近代小説の研究をしてたから、特に詩小説とかのね。でもね、やっぱりね、自分の人生がね、こう、パート1でも見せたけど、あれはほとんどカットしてるの、実は。実はもうめちゃくちゃ内容ひどくて。か、YouTube で聞ダメなんじゃないかな、みたいな内容があるのね。辛いことがいっぱいあったの。ね。で、それを、あの、まあ、あ 僕は近代文学で詩小説の研究をしていた人間だからじゃあ自分もその詩小説を作りたいなと思ったけどねあの動画のようにね自分と向き合うっていうことがすごく辛かったのね作った後に体調をぶっ壊したのねだからこうずっと、まあ、最近までこう動いてなかったんだけどいろいろプレッシャーとか感じてねでこいつ鬱を楽しんでるじゃんって言われたからじゃあその自分が鬱だったりとか自分の中で考えてることとか 自分の人生観をあの、まあ、1万人達成ありがとう動画としてパート1とパート2エンターテインメント風にしてね日本のアニメ風にして表現しようとしたんだけどね結果ね非常に難しく体調を壊してるってのが今なんだよねで、えー、また話戻ります僕僕の動画って何だろう僕は ただあのリアクション動画を作るつもりでやってたのにそうじゃなくなってきたっていうのはもともとそういう視小説ね自分の人生の小説をしたいとかね、えー、いろんな思想とかあ人間 の, この人類のこととか、えー、言語学の話とかしたかったんだよね。た<笑>たかったんだよでも結局 あのそれって誰も見てくれないからそんなのやる意味ないかと思ったんだよねだからやらないことにしたのでも結局やってたんだよねあのー、リアクション動画で動画見えましたでいろんなその作品の作風とか、えー、その中でのこの人の人々のね生き方とかそのコメントへの反応とかねそういうものを見た時に自分の中のまあ 日本人特有のイデオロギーと君たちのイデオロギーの差だったり自分の中のイ デ, イデオロギーだったりアイデンティティだったり思想だったりそういったものがね出ちゃったんだよね。結局詩小説みたいなことをやっていうところが僕の動画の魅力なのかなーって思ったんだけどみんなどう思う わかんないわかんないんだよね。の俺のデビューのチャンネルの良さって何？ってね改めて思ったからそれをみんなに聞いたり教えてほしいです。で動画またちゃんと上げます。ごめんねみんなお待たせしました。こう自分が正しいで正しいことをねするとか。 自分が正義でいることが恥ずかしい時があるじゃん勇気が必要な時がダセえみたいな悪いことしてる方がかっこいいみたいなね不良がかっこいいみたいなね今の音楽とかもそうだけど嫌な文化が多いじゃん不良の不良を増やすような下品な音楽がもうそういうの古いよでね自分が 正しいとか自分の中の正義っていうものをね、まあ、正義も悪もないとかさっき言ったけどでもまあ正しいことはあるじゃん道徳的にね道徳的な話をするよ道徳っていうディメンションの中で、えー、正義っていうものがあってそういうことをするのがちょっと勇気が必要だったり友達からバカにされたりね、あのー、彼女作ったことないのか傷したことないのかよ脱線みたいな。 然大嫌いなんだよな、ね、動物的すぎるうんもうね不良とかねたくさんこう彼女をつく付き合ったことあるぜみたいな男がモテってた時代だったけどもう新しい時代は違うねもうね童貞がモテるもう童貞がかっこいい童貞童貞がかっこいいあと頭のやつがかっこいいそういう時代が来るべきだと思うもうね ということで、話が長くなって、ごめんね、あの久しぶりに話をしたと思ったら、重たい話でした。ということで、じゃあみんなまた、えー、会いましょう。リアクション動画も撮るよ、ちゃんとね。うん、あと、まあ、みんなからオファーを受けた、歴史なんかも僕、あの詳しいので、そういう話もしていくから、ね、えー、いろいろみんなといろんなことを知るっていうことは楽しいよってことなんでね、結局は。一つ、考え続けることが楽しい。 1から3学ぶそれが僕の、うん、マインドです。ということでみんな見てくれてありがとう今後も改めて頑張るからよろしくお願いいたします。じゃあねパカパカ。